皆さんお は, おはようございます。山本真央です。ジェです<笑>、ね。今日ははいベンブラントゴルフクラブご天馬さんに来ています、えー。お邪魔します。今日はですね、ティーチングの資格を取るって前回の動画でも言ったと思うんですけど、そう USGTF を受けようかなって思っていろいろこう見てたらここのゴルフ場さんがこうあったので、うん、で言ったところ。 じゃあ、待ってみようかって言ってくださったので今日は来ました今日は千恵ちゃんもせっかく来て付 き, そう付き添いで来てくれたのでいろいろ教えてもらいながら<笑>、ま、<笑><笑>教えてもらいながら待っていこうかなって思ってます<笑>レッツーゴー<笑><笑>じゃあ行くかラビのようかなラビのようかお願いします試験の 距離がだいたいレディースティーぐらい、ね。はい。なんでレディースティーから、はい、お願いします。お願いします。お願いします。よい。微笑。いいいいいいじゃない？お戻ってきた。微笑。お願いします。微笑。めっちゃいいじゃん。 よしえなんかさ、それめっちゃスタイルよく見えるマジうん、なんかねうんちょっと巨乳になってるちょっと巨、ね、乳<笑>今日、ブラつけてないんだよ<笑><笑>こういうさ、シャメさ<笑>うんどっちに体重がしたらいい<笑>程よい感じで、<笑>オッケー<笑><笑>程よい感じみたいに<笑>程よい感じね確かに スタイルがよく見える、ね、見えうん。ピエどっちも PXG。はい。あ、いつもの悪いとか言ってないから。そう。いついつもの悪いってわけじゃなくて。<笑>スタイルそうウ。ウェアがそう。えなんか白いいねウェア。白い。今度から白しか買おとなんかねエロい。なんかウェストはちゃんと。そうそうキュってしてる。えー、ちゃんと下着つけてくればよかった。なんでつけてこないの？ね。髪についたら買ったり。 うんそ ん, いめちゃいかんにな感じじゃなかったですか<笑> うなけ、うん、ったやさしい うおーナイスパありがとうございます。おーおー<笑>ったね<笑> ありがとうございます。ちょっと狙い目 今までテックテックテック使ってた。はい、じゃあ残りが百五ぐらいです。九番アイアンで行きます。安全。安全、これで寄せて、パー。八一ヤードピッチングメッシュです。 でですイスですちょっと強いね。よし ナイスパーすぎるありがとうございますナイス。ありがとうございますいえ何かいい感じいい感じいい感じかもえこれさいくつでさカットなのえっと二日間で170って書いてあるよね 85, 85? おじゃあ今のペースだったらいい感 じ, いい感じ でちえちゃんちゃんはマオが思うに。はい<笑> マンガもね、ゴルフももう二で大丈夫。<笑>なんか勝手に始めたみたい<笑>どうぞどうぞ。チ、ま、エ、あ、ち, ちゃんもともとアイドルしてて、でそこからなんかゴルフに行った方かな。<笑>それもだ。<笑>それマ<も>だ。チ<笑>エ<も><笑> ち, ちゃんはアイドルしてたのね。マオちゃん。マ<笑>オ、まあ、はいいよ。そうチエ ち, ちゃん何者？チエはゴルフやってます。 知ってるんよ<笑> 3歳からゴルフやってますで試合は5歳から試合五歳から<笑> 5歳からやてて、ね、<笑>そうなんだ今は台湾の LPGA ツアーとかアメリカのプロツアーに行ってます日本ではまだテスト合格してないのでテスト合格に向けて頑張ってます イ, エーイえーイへえじゃあ今バリバリ試合あの海外の方のそう5月は台湾行って五月はアメリカ行く うんすごいです、ね、覚えてください宮崎千恵です三歳からこやってる。五歳から試合出てる千恵ちゃん英語ペラペラだもんねそうそうそれ英語で自己紹介してほしいハロー<笑>ハローなんで逃げた<笑>いの<笑> 視, 視聴者じゃないから<笑>大学は ICU で、大学院も ICU な、うんですけど いや、伝わってるみたい。英語。<笑><笑>と、授業は英語だったんですけど、英語はそんなに喋れません。あ、あ<笑>そうかって。<笑>あいつうまいね。あのカラス。今<笑><ごい>、<笑>すごくないですか。<笑>まあ、簡単に言えば、真、ま、央ちゃんの。ご飯友達。そう、ゃあ、ね。<笑>そりゃ<は><笑>そう。 合ってる、ね。合ってない。合ってないってない違う。もう暇な時はマオちゃんに連絡して、そうね、ご飯行きに行ってます。そう。で 誰, <笑>誰？誰？わかんないしてるんですけど、めちゃくちゃゴルフが上手いプロです。私<笑>は二十六です。そう。先生に従うに二十六。 めっちゃるイナスますーィ取んんいい、いだけどらい本当にい曲がんないそうドライバーがいい、ね、パターンもいい ね、そう、パターンもさマジでよくなったよね、うん、やばくないちょっとやば い, ちょっとやばい下落ちた下落ちたキャッ140ヤードで、ね、上がりが強いのでユーティリティ四4番ですやばい 感じです。思ったんですけど、ここスピードゴルフで来たことあるんですよ。結構、うん、えぐくないですか？うん、あのこう登りながらしかもうねってる、こくねくね。スピードゴルフで走ったのすごいと思うんです。<笑>気づかないうちになんか疲れそうだよね。この地獄です。ずっと登り。気づいたらなんかもう疲れてるみたいな。 て強いこれ大事だ。これ、ね、こ れ, 大事だこれ入れて